ゲムを3回息継ぎなしで言います。 もっこんすりきり、かじりすぎのすいかまつうらまツうラまつくねるところに住むところ、ブラコージのブラコージパイプパイプのしゅうりんがしゅうりんのグリーンで、グリーンでのポポコピのポポコナのチョキュメのチョース、けじめじめもごっこんすりきり、かじりすぎのすいかまつうらまつくねるとくらんそのところ、ブラコーチのブラコージパイプパイプのしゅうりんがしゅうりんがのグリーンで、グリーンでのポポポピのポポポコナのチョキュメのチョース、けじめじめじめんごっこんすりのりんがしゅうりんがしゅうりん